右は北海道左は福島まで距離東北県内だろうです笑顔って大事だよね、はい、ということで皆さんはね毎日笑った生活をしておりますか はいということでねあのー、以前僕前歯のここの歯だけ新居がやられたのでホワイトニングをして全部同じ色になるようにしてもらいましたなんだけども全体の歯がねちょっと茶色っぽくなってたので、あのー、9点9点っていう韓国か な, なんかのサイトであのホワイトニングセルフホワイトニングができるものを発見して、まあ、子ちゃんななこちゃんが YouTube で紹介してた商品 を見てててたからあ、これやなって思って買っ思買よまあこういう感じのやつこういう感じのやつを買ってまあざっとね、あのー、3日に1回とか4日に1回くらいのペースでホワイトニングをしてたんだけど全然ね色が変わんなくてあれなんだろうおかしいな奈々子ちゃんは1回やっただけですごい変わるって言ってたのに。 なんで変わんないんだろうって思ったらあのですねこれななこちゃんが紹介してたやつのパチモンみたいなやつを買ってたらしくてなんかね異常に安いなーと思って買ったんですけど安いなーって思って買った結果がそのパチモンみたいなマジ詐欺だよねなんかねまあとりあえずね使って使ってはみたいと思うんですけど1回の変化が全然 あでもねやった直後はなんかねほんのり薬剤が残って白さは出るんだけどその後歯を磨いたらねほぼほぼ色は変わんないなっていう感じになりましたでもなんかね本物のやつだとその知覚過敏になったり歯に染みたりするって言われるんだけどこれはね全然染みたりしなくてだからやっぱり効果がね普通のやつより薄いのかなって思いますなんか通常の場合だと過 酸, 酸化水素かなんかが入っててあの多めに入ってて 歯のの表面を溶かすのかすなみたいなイメージなんだけどこれはね、うん、その過酸化水素とかのあれも書いてないから分かんないんだよね成分が分かんない、うん、説明書とかもないあったわ説明書あったわ説明書え待って俺が悪いわこれ見てなさすぎたわ見てなさすぎた俺が悪いわこんな説明書ないと思ってた d d クレストってやつだったねななこちゃんが使ってるまあ、なんかね歯の一覧 こんなな感じで白くなっていきますよみたいなよし今見たらなんか説明書を読んだ限りあっ30分置かなきゃいけないのかこれいつも15分しか置いてないでやってたわっていう感じなんですけれどもまあねちょっと1回試してやってみますか今の今の歯がこんな感じですすとません1回消すわ 今の歯、結構ね黄色いよね黄色っ、はいそれをエアからやっていきたいと思いますまずこちらでなんか歯をめちゃくちゃ乾かすらしいよ 歯を乾かしたら、そこに塗っていくらしい。あ、やばい、酸欠起きた、やばい酸欠頭痛い。酸欠だ、頭痛い。普通に。あ、張っていくよ。あ、やばい次は酸欠だ。下も同じように貼って、スースーして貼って、歯を乾かした状態のを貼って。 このまま、このまま30分放置しますこのまま30分放置しますなんかね、歯茎とかにやりすぎると、あの、地殻花瓶になったりするみたいなんのけどこれはね、俺結構4回くらいあったけど、全然地殻花瓶とかにはなりませんでした効果が薄いんだと思う、シンプルにちょっと寒いはとろ 君の目に映る世界の続きを見たいと思ったんだ愛してるよマイラーマイラー腕の中でマイラーマイラー夢の中へダイバーダイバーまださめないで愛してるよマイラーマイラーぼやけて見えないなフライヤーもう気づいてるんだ だから「恋人が来ないから今だけ笑っていてほしい」「余計な荷物に気づくのは歩き疲れた坂道だ」「忘れて かーはいということでね今ギターを弾きながらブラブラしてたら30分だったので今からね撮っていきたいと思いますねあれ声が遅れて聞こえてくるよニカーどうでしょうあんまあんま変わった感じしないよねはい大きく変わったとかはないですけどやっぱりこの光の影響でね明るくは見えますね ししっかり消してみますいや真っ黒おイガングロマン、うん、こんな感じあ、まあ、そこまで大きな変化はないなっていうところででもね継続でもね俺これ多分56枚、5、6枚を使ったんだけど実際そんな大きな変化はないなって思ったから動画にもできなかったし動画にねあのー、めっちゃ歯が白くなったっていう本気なレビューしたいかったんだけどで白くなんなかったからしかもね 56枚使って全然白くなんなかったからめちゃくちゃ余ってんのよ残りが欲しい方いたら送りますねはいいらないんでちょっとはいということで今回はね限られた商品まあこの言い方は悪いかもしれないですけど間違った商品を買ってしまって自分が悪いので、えー、っ と, ということで今回はこちらの商品プレゼント企画でございます えー、と今残り2箱ありますのでこちら2箱コメントして DM してくださった皆さんの中から送らせていただきたいと思いますえー、と歯なのにね大きな負担がないようなので刺激的な視覚過敏になったりすることはないので安心して使うことができますそれでは皆さん使ってみてくださいそれではタロでしたバイバイ